WebTV 阿蘇中大連応援企画平成30年度中大連に出場する阿蘇市内の中学校の部活を紹介します南の中学校陸上部です3年生7名2年生9名1年生3名の 合計19名で活動していますこれまで棒高跳びなど6種目で4年連続九州大会に出場し今年度は棒高跳び3位入賞など男子女子ともに棒高跳びや投てきなどで上位入賞しています今年のチームは顧問の先生方の下明るく元気よく練習や大会に臨んでいます 今年の中体連での目標は棒高跳びや投擲で県大会で上位を独占することです。